いやあみんな、僕の名前はゆっくり積分とある夢の国からはるばるやってきたのさ、という冗談は消されるから置いといて、今回もパート13、始めていこうと思います。そして、前回から今回の間に、少しだけ設定をいじりました。加速的な視点移動から、等速的な視点移動に、ね。早すぎて慣れてないから、画面酔いには注意ですよ。は、モザイクやらぼかしやらしろ、だって そんなこと言われたらこの動画全部も在やっぱり私一人の時実況しづらいな誰かツッコミ役が欲しいそうだマリサ導入してくるしてきた起動してみるねゆっくりしていってねっていうわけで今回から私も参戦するぜ無理に戦闘に入ってこなくて結構です黙れゴミ ボケてきたから突っ込みしたら暴言吐かれたんですけど、敵が2回 SE 方向で俺たちを探しているぜ。わかったわかった、ありがとう。ドアの横で隠れて倒す先方とは、魚ふふふいやだから本当にキャラ崩壊してない僕突っ込み役で導入したんだけど、ぐずぐずしてないで倒せ。わかったから、スナイパーライフル。スナイパーライフル、強化力を我が手に、ガノンドロフ。 言いたいことはなんとなくわかる。そんなことよりここを最初に倒しに来たプレイヤーももしやスナイパーライフル目当てでありました。スナイパーライフル遠距離から目標を狙撃するためにもでる。ちょい待てちょい待てウィ e d i アに載ってることコピーペーストしないで。説明はありがとうね。このくらいどうしたってことないぜ。はナイス。え今なんつった今確かにナイスって言葉が。あ、そうかそうか。私が直接入力して喋らせてるんだった。 ねえマリサ、漁夫した後の勝率はそうだな。見た限り二人ともゴブゴブって感じだな。さすがもう一人の自分、勝率 1%。ごめん、離脱していい。ご自由にどうぞ、冷たいな。 集結戦みたいな感じでで盛り上がってたでしょなんだよ、恥ずかしいよ。じゃあとりあえずロビー戻ったらリプレイ視聴します。ここが問題の VTR。下のプレイヤーが遅いにかかる。上のプレイヤーがロケランを発射瞬時死亡。下のプレイヤーも爆風で死亡。これがたまに効く、相打ちってやつですね。へえ、ー、こんなことあるんだ、雑こ。ちょっと黙ってて。僕の名前は赤文。保険会社に勤めている。保険で、戦っている人にシールドポーションを。 タピオカおいしいな案外気づかれないもんやなステルス性が認められますねこのシールドポーションをくらえよし逃げるんだよーやばいさすがに追ってくるチーミングがしたくてやったわけじゃないからこっちから一方的に保険の仕事をしてただけだからさあこのままでは僕もこのバトルロワイヤルの世界から消えちゃう消えろー消えろーまずはマリサてめえから消えてもらおうか へはあやばいすんごく攻められてるもういい一かバキかやってみるっけないオーケーあれもしかしてここって結構人気まあ、そういうことだがんばれいやいやいやいや初手武器拾わなかったらじ、エンドだよ知らんあっはい二人ともどこかへ行ったみたいだじゃあャッスルに会いに行ってくるわ ののに持ってないのかよつまり同じもの同士ってことかよ。かわいいな。あ、すごく瀕死だったのか。ま知ったこっちゃないね。っていうかこの人、ロケラン持ってる。これは良い買い物ができましたな。やっぱりこの威力たまんねえぜ。倒した瞬間倒されたあー、皆さん、最近僕の友人が、吸収出してと言われました。 せっかくの機会ですし、この試合はキ九州動画にします。雑魚のフォートナイト、キ九州、少しお楽しみくださればいいと思っております。 どうだったでしょうかきれいに終わりましたね。まあ、キル収の作り方詳しく知らないので。そこらへんは。サブマシンガンにライフル。今日も、順調ですね。レジェンドのヘビスナ。最近ギョフの利撃、好きなんだ。ヘッドショットっていいよね。 どれだけランクの低い三段銃で撃っても、シールド削れるんだよ。スナイパーなら体力も削れるし。蛇砂からの王、ショットガンからの王。建築編集も鍛えないとなー、いっつも武器に頼りっぱなしで、この先うまくやっていけるのか不安になってきたよ。ちょっとだけ人影が見えたぞ、んあれは、まさか。翼ばささんだ、翼ばさんだ。 もらいませんかやめるのはそっちだよ、スキンで決めつけんな。ちょっと観察してみます、少し目を離したうちに戦闘中だ、買ってくれ、買ってください。負けちゃった、僕が究極の平均ショットっていうやつを教えてやろう。よっしゃー。 くる気かいいぞこの私が相手になってあげましょうまずはこのミニガンの弾幕をくらえ、君のヘリの耐久力がどんどん減ってくるのがわかなんてこった。それが狙いだったとは。このままでは爆発に飲み込まれるぞ。そして落下ダメージ地味に痛い。 っていうことがあってさあっそそんなことよりどこ降りるフォートナイトの中で降りる場所決める選択がやっぱ迷うんだよねうがー、やばい大丈夫何か療キット一つあるから回復できるよいやそういうことじゃね助けに来たよーで、敵の位置がわからんのだが俺の目の前はーくやべえもうたまねえそういう時あるあるー回り込んでいったれ君に命令権はないしかも邪魔なんだけど したよナイス助けてくれよ炭治郎断るごめんごめんごめん色キットあるあるいちょごめん出所のチャンスはない COD かよてかそんなことより色きっとちょうだい忘れてたあエピックのアサルトライフルとレアのバーストアサルトライフルどっちがいい いやエピックのアサルト君に選択する権利はない。エピックアサルトライフルね。オーケーオーケー。もしかしてここ改築した本当だ、なんか変わったね。いや待てよ、ここ僕がアサロとしてたんだけど。そうんな固いこと言うなって、こっちもなんとなくアサロかなって思ってたんだよ。今戦ってるだろがバカかお前。なかなか止まってくれない、動く的を当てるとなると結構きついぜ。スーパー。 何やっとんねん外れてるやないかい。ふふふふふふふ。あれどこ行った多分銃声で逃げちゃったんだよ。いや、まだ中にいる。ここは一気に畳みかけるぞ。では戦闘カット。危なかったねぇ。あ、もちろんフロッパー食べるよね。いただくよ。バースト紙バースト紙。なんでそんなにバースト好きなんじゃあ、行ってやろうか。 バーストは、早い、3点、頂点で覚えよう。3点バーストできるだけでなく、天空エイムに合わせて撃つこともできる。つまり、素早く高火力な銃弾を発射できるってこと。この体力ともにシールド、倒すことで回復できるが、圧倒的不利な状況になる。スナイパー当てろ。おっきいよきっと。えー、なんでこのタイミングで見つけるの痛いのは嫌なので全部運に振ってみた。勝ちたいからちょっと本気出していい。別にどうぞ。お前の本気を見せるんだ。おう。 えー、え、あっ、ビクくイした。いえーじゃあ今日はここらで締めようかな、10分過ぎたし。何の話こっちの話。